平成29年6月1日、デイセンター一宮の利用者が、一宮町宮寺の一宮小学校を訪問し、おもやい活動作品の贈呈と交流会が行われました。この日、小学校を訪れたのは、デイセンターを利用する16人のお年寄りと職員7名で、おもやい活動で作られた雑巾100枚、防災図巾20個、 アクリルたわし40個、新聞チリ箱200個が学校を代表して4年1組の生徒に贈られました。おもやいとは、熊本弁で分け合う、共有するという意味で、デイセンターで作られたものを学校でも使ってもらおうと企画されたものです。贈呈式の後、ゲーゴルと呼ばれるグランドゴルフに似たゲームと、車椅子や歩行器の体験会が 二班に分かれて始められました。ゲーゴルでは身を乗り出して友達を応援したり、歩行期の体験では言葉をかけお年寄りのそばに寄り添う姿が見られました。最後に児童は市宮小学校の校歌を歌い、市宮小学校に来ていただいてありがとうございますとお礼の言葉を送り利用者を見送りました。市宮小学校では 学級活動の一つとして、デイセンターの利用者との交流の機会を増やし、社会福祉についての学習を行いたいということです。